より長瀬門複雑感情あらわすっげえいろんなことあったなあ。この5年間、ラジオで語った初ベストアルバム告知に、やるせなさが溢れたわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスの長瀬角24が4月19日放送のラジオ番組、キングプリンス、長瀬角のラジオガーデン。 通称、にわらじ文化放送で、同日リリースされたグループ初のベストアルバム、ミスター5について語るも、言葉を詰まらせる場面があり、一部ファンの間で話題を呼んでいる。番組冒頭、長瀬は、今日ですね。日付も変わって昨日のことですけど、キングプリンス初のベストアルバム、ミスター5がリリースとなりました。さあ、どうですかもう聞いてくださってる方がほとんどなのかな 手に取ってもらえた人にはとリスナーに呼びかけるようにコメント。そして、いや、ベストを発売するぐらいにまで年を重ねてきたっていうのはちょっと感慨深いですよね。言うても5年、だけど濃かった5年っていう感想かな。すっげえいろんなことあったなあ、この5年間、と続けた。さらに、その5年を迎える前までに世の中の状況とかもすごい、暗い状況とかが続いた中で、今はもうだいぶ良くなってとコロナ禍にも言及し、 そして5周年迎えて、ミスター5、リリースされて、振り返る機会になったんじゃないかな、というかとした。5周年という形を残したって言葉選びが苦しかったな。ミスター5のファンクラブ限定バージョン、リアーティアラ版については、楽曲投票で選ばれた上位15曲が収録されてたりとか、この曲懐かしい、みたいな。最近ファンになった人は、こんな曲、キンプリにやったんだみたいな。 そういう曲もいっぱいあると思うからと説明。続けて、この番組で、キングプリンスの曲、何を選ぶかっていう時に紙をいただくんですけど、こんなだしてんねや。っていうさ、ちょっと感動するもんねと考え深げに話した。また、15曲も本当に、確かにこれ選ばれるやろうなーっていう曲もいっぱいあったし、おお、サマー、キングとか入ってて、やっぱこの曲、好きなファンの人おんねんなとも思いましたねと。 投票で選ばれたミスター・キング時代の楽曲にも言及。そして、曲はもちろんですけど、ミュージックビデオとか、メイキング、熱海小旅行の動画など、特典映像もいっぱいあるんで、引き込んで、見まくってと、元気よくアルバムをアピールするも、少し間を置いて、5周年という、年、まあ、なんと言うんでしょうね、形として残したので、楽しんでもらえたらなと思いますと、リスナーに呼びかけた。瀬の言葉に、 5周年でって何回も言うレン君に、そうだよね。5周年記念だよね。確かに形には残ったよね。5周年で詰まるレン君。レン君が庭ラジで、5周年という形を残したって言葉選びが苦しかったな。ベストアルバム、嬉しいはずなのに言葉選びをしないといけないレン君の気持ちは、複雑だよね。といったコメントが寄せられた。長瀬角はラジオで、高橋海人はテレビで涙を流し、 女性主編集者が話す。確かに5周年、そしてベストアルバムのリリースは喜ばしいことですが、そもそもこのタイミングでベストを出すことになったのは、5月22日に平野紫洋さん、26、岸優太さん、27、神宮寺裕太さん、25、が金プリを脱退するからですよね。長瀬さんが5周年という、というところで少し言葉を詰まらせたのも、メンバーの脱退。 その離れていく三人への気持ち、そしてこれからは高橋海人さん、24、と二人体制になる、という思いがあったからではないでしょうか。2022年11月に三人が脱退することを発表した直後の、庭ラジでは、長瀬が号泣する場面があった。また、4月9日放送の、オシャレクリップ、日本テレビ系に出演した高橋も、グループとしても、キングプリンスとしての今後の目標はありますか という質問を投げかけられた際、そうですね。でも、何か、ちょっと待ってくださいねと言葉に詰まり、天を仰いで目に涙を浮かべ、何も話せなくなってしまった。彼らにも、今から約1ヶ月後に平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人が金プリを離れてしまうという現実を受け止められない部分があるんでしょうね。そして、ファンも長瀬さんが抱いている複雑な感情が痛いほど理解でき。 ラジオを聴いていて、やるせなさが溢れた人がしょう、なくなかったのではないでしょうか。全道5月22日まで、あと33日。5人には全力で駆け抜けてほしい。どやなおかわいいいかい。流瀬角。凛々しくてたくましい消防官姿が大反響。リーダーみたいな顔してる。4月22日の、キングプリンスル。日本テレビ系では、人気企画、長瀬角の社会勉強の旅が放送予定。 長瀬が過去一きついという消防官の仕事を体験するという。